そうですねあうん、今ちょっとお聞きした感じでは一応、えー、と治療させてもらった方がいいかなというふうに思うんですよ。というのは夜中になってもっとあの吐き気が出てしまったりとかあした場合にあの脱水してです、ね、もあのぐったりまたしてしまったりという可能性がありますし、はい、あの明日の朝までその状態がちゃんと維持できるかどうかわからないので。 はい、そういう意味ではあのー、今からでも来ていただいて見させてもらった方がいいように思うんですけれども、はい、ネコ ワ, ンワンちゃんネコちゃんと仲良く暮らすための30分番組「ネコワン」。 猫ワンはご覧のスポンサーの提供でお送りします今日は夜間診療の動物病院に密着取材どんなことが起きるのか注目です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 でも静かな受付。お掃除も完了。もうすぐ8時。実は今日は夜間診療の担当日です。あ、一色先生。今日は夜間診療。はい。はい。昼間もずっと診療してての夜ですよね。そうですね。夜。休みは<笑>。休みは、まあ。 ご飯食べるぐ、まあ、番号は一応飯軽くでしょうでも軽くはいで8時からですか、はい、8時から11時までなんですけど、まあ、受付は10時半まで10時半まで、はい、受付っていうのは ど, どういうシステムなんですか で, で8時から10時半までは電話をかけてきてもらったらえっ、ー、とその場で えー、診察に来てくださいとか、まあ、様子を見てくださいっていう判断をさせてもらって、うん、診察に来てもらう場合は、えーとまあ、11時までに来てもらうっていう感じで、はいはい、そうなんですね、はい、様子を見てくださいっていうこともあるんですか、ありますありりまますす急に来ることはないわっていう判断は、そうですね、次の日に主治医の先生のところに連れて行ってもらったのでも、十分間に合うと思いますよっていう判断をすることはあります。は そうか主治医さんの猫ちゃんじゃないとこに来るわけですもんね、はい、そうですそうですちょっとまた別の意味の緊張感というかそれはありますねやっぱりいつも見てないので<笑>その子がもともとどういう体質だったのかとかあそういうのがわからない部分が病気が何があったかとかわからない部分があるので、はい、確かにそれはありますでもいつ何時急にねえ 体調が悪くなどうしたら、<笑>なんかこカルテとか持ってくるわけにもいかないし、まあ、そうです、ねはいはいまあ、もちろんそれはないので、はいはいまあ、その場の状況というか様子をしっかりお聞きして、うんはいまあ、できるだけのことをさせてもらうという形になると思います。は そしてまた明日の朝から診察でしょ。はい、そうです。<笑>いつ休むんですか。いやいやまあねでもあのこれが毎日だったら多分続かないですけど、はい、まあ持ち回りでいろんな先生がやってらっしゃるので、はい、だいたい先生は月に月に二回ぐらいですかね。はい。どうして夜間診療に参加しようと思ったんですか。えー、っとですねまあもともと えー、やっぱり夜間のにその休館といいますか急変してしまったような子とか、まあ、怪我をしてしまったような子の診察をどうするんだっていうのは昔からこう、うん、みんな獣医師間で言ってた話だったんですけども、うん、ただまあ自分のところで個人的にやるのはなかなか大変だということで、まあ、そういうじゃあ持ち回りでやってみてはどうかという話が出てて。 えーとまあ、僕はそのあとで参加してさせていただいたっていう形なんですね、まあ、それに賛同する先生はあのできるだけその地域の動物たちの健康のためにそういう活動に参加したいっていう先生はそこで、えー、まあ加わってるわけですよねはいはい僕もそういう形で、はい、参加させてもらってます、はいはい、大体波はあると思うんですが 多い時で、少ない時で、どれくらいなもんですか。えっ、少、と、ない時は、もうゼロです。<笑>電話もないっていうこともあります<笑>。まあ、その時はね、まあ、みんな、あの、無事に過ごしてるんだなということで、よかったよかったということですね。多い時は、うちの病院だと、今までに六件とか、それぐらいだったと思いますが。はい。 ないか、外科、いろんな症状。そうですね。はい。いろいろあります。今のお気持ちは。<笑>いや、まあ、無事に終わってほしいと思ってますが。はい。頑張ろうと思います。はい、日本ケアドッグ協会はナチュラルケアドッグアカデミーとして、新しく生まれ変わりました。 幼稚園やしつけ教室ではプロのトレーナーが愛犬に合わせたトレーニング方法をご提案新たな取り組みとしてハーブやアラマなど自然を取り入れたサービスやワークショップにも力を入れていきますワンちゃんも人も自然体でいられる楽しいドッグライフを過ごせるようお手伝いしますナチュラルケアアドッグカデミー松山市上高の町のたんぽぽペットクリニックです。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 もう待っとくだけですから。あそうなんですね、はいで。患者さんが来られないと、何をしてるんですか。まあ、いろいろ事務仕事とか<笑>。日頃の。たまった、はいま。たまってる事務仕事。事務のこととか、はい。はい、なんか掃除とか。一<笑>ヶ月に二回、この夜間診療の時間って。一、は、色、いはいはい、先生にとって、どういう時間ですか。どういう時間。そうですね。うん、いや、でも、あのー。なんていうんですかね。 まあ、診療自体は変わらないので、別にそこまで緊張とかもしないんですけども、やっぱりその、地域医療に、地域の獣医療に貢献してるなって思える貴重な時間かなとは思います。はい があるんですけど、あのさっきから血尿が出てて何回かトイレに行くみたいなんですよ。うんうんうんうん、で、あと便は普通なんですけど、うんうん、あのいつもよりも回数多めで、赤表面、はいはい、細細めの便。貧尿だから、まあ、それ次に気いいんじゃないかな。ないはい。かあ会員の、まあま、うんまあ、あの時間だけ、うん、あと金額も聞て。は、うん、い。もしもし、お待たせしました。 確認したところですね今から連れてきていただいて大丈夫とのことでしたので、はい、先生来てほしいいや自宅で様子見ってそう判断はど う, どうやってまあでも今の場合はやっぱり血尿で何度もトイレに行っているっていうのは本人にとってすごくつらい状況ですよね。えーっとまあ、自分にに置き換えて考えてて考みたら、まあ、本当に もう、痛いし、うん、苦しいしって動物が非常に苦しんでる状態の場合はやっぱりもう連れてきてもらって何らかあの楽にしてあげられたらなぁと思います。うんはい 何の準備をしてるんですか。はい、今点滴の準備をしております。はあはい、これすぐに点滴できるよう、ね、に。最初空気が入っているので、はい、中に流して入れて規定、うん、すぐにできるように準備します。 あえー、と今、夜間診療中なんですが、それでもよろしければ。はい。あの地域の夜間診療の今日は当番になってまして。あ、はい。えっ、ー、とど、はい、はい。あ、佐々木さん。はい。前足、今、右足ですかね、上げているということですが、はい。その場合はやっぱり痛がってると思うんですよ。ただ、 まあ、あのこれはですね、えっと、今、お電話口で推測でしかないんですけれども、えっと、足をその、えっと、歩いているときはついているという状況という、今お聞きしたと思うんですが、その場合はおそらくですけれどもあの、骨折してないと思います。はい、なので、多分時間が経てば、徐々に痛みが収まってきて、普通に歩けるようになるような気はします。はい、なので はい、あなので、えー、ともし飼い主さん的にです、ねえー、今すぐあの診察しなくてもあの大丈夫そうだなと思われたらあの明日まで待ってそ様子を見てからあ日空いてる病院さんに行っていただいてもいいのかなと思いますしもちろんうちでも構いませんし。はい あ今からですね、えーと、8時から10時半まではあのお電話の対応しております。で、はい、来ていただくのは11時までになっておりますので、あそうですね、はい。その場合はもう一度あの来られるときにはあのお電話いただければと思いますので、はい、少し確かに少し様子を見ていただいてからでもいいような気はしますね。今お聞きした感じでは。はい んん、ちちゃゃ猫うさぎです。えっ、ー、と高いところから落ちちゃってあであの足をあの歩く時はつけてるんだけど、えー、止まるとちょっと上げるっていう話だったので、はい、多分ま あ, あの見てないのではっきりとは言えないですけど骨折はしてないでしょうねっていうお話でうあのまあ あのちょっと様子見てもいいんじゃないですかとす、ねはい、お伝えしましたがれ、はあ、もご心配ならっ言ってくださいってことでああああ<笑>はいもう電話相談みたいなそうですねカウンセリングのようなそ う, です、ね、そういう役割もすごいよある電話でそのえまあちょっとそれだったら様子見ていただいてもいいですよっていうお話しさせてもらうだけでも菅井主紀さんはすごく安心だと思いますし、うん、そのなんて言うんですかねまあ ちょっと相談だけしたいっていう人もいるので、はい、飼い主としては夜不安ですもんねそうですねこのままほっといたらどうなるんだろうとか、うん、判断に迷う時っていうのは多分あるのでそれはもうあのお気軽にではないですけど<笑>ご相談いただければと思います<笑>はい、はいはいはい、ありがとうございます今日多い気がしますね あの、あの人が呼ぶんです。<笑>本当に、いつも多いんですか、浜本さんの時。多い時は多いんですよ。<笑><笑>そうすああ、呼びます。呼びます。薬作って。そうです、作りやす、うん作って。はい。猫、ね、は。寒い日や雨の日、車のエンジンルームに猫が入っていることが。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 鉄尿のワンちゃんが到着あれいはい。 はい、結構おしっこの回数は増えてるしてる、はい、お水も夜中はいらなかったんですけど、はい、最近夜中も飲んでるで。 こういういうにちょっとあの濃く色が出ているようなことかもあったりして、まあ、これが多分下にこう抜けてないので、石とかではないと思うんですけれども、もう一回粘膜がかなりちょっと腫れてて、そこから出血してたりしているところかもしれないですね。うんえー、ということで、えーとまあ、やっぱり膀胱炎と考えていいと思いますね。 今からちょっとあの注射とかあと少し水分をしっかり入れてあげたほうがいいんですよ、おしっこたくさん出したほうが治りがいいの で, で、人間だったらお水飲んでくださいねっていうのでいいんですけど、ごどくさいはそうできないので、ちょっと点滴治療もしておきますので、撮影しますから、ね。はいはい 落ち着いたもし今後もこういった血尿が、うん、あの繰り返して起こったりとか頻回、うん、に起こるようであれば。 やっぱりそれも何か出来物もるできもの可能性もあるんですよ、ゼロではないんです、なので、まああのー、様子見て、ですね、えー、しっかり治ってこないようであれば、はいはいはい、あのかかりつけさんにやっぱり相談してもらった方がいいかもしれませんね。抗生、はいうん、剤の方と、はい、それから炎症細胞 と, と、はいはい、それと、止血剤ですね、はい、3種類の注射をしておきます。 数日も数日も同じと思いますから、はいえー、とこれで様子を見て、はい、でもさっきのお話のとおり あ, のあまり良くならないと、はいはい、あるいは繰り返すであれば早めにまた入院時かかってもらった方がいいと思いますのでご注意ください。はい、以上 <笑>いやちょっとびっくりしちゃって初めてだったん で, <笑>ん で,、ね、でちょっと年齢もだいぶ1ってもう12歳なので自分だったでしょってところなんですよでも結構インターネットで調べたら結構すぐヒットしたのであ の, その救急で夜間診療を回ってるのとか全然知らなくって利用したことがなかったので ずっと大阪にいたん で, あなんで、ねまあ、か夜間救急の病院があるんですよ ね, すね大きいところが<笑>だからそのいつも夜間だったらもうそこみたいな感じだったのでこういうシステムなのは全然知らなくてありがとうございましたはいはいははいどうぞはいははい お疲れ様でした、はい。他の病院も紹介して<笑>他の病院の持っていく診断書みたいなのも渡されたんですかそうですあの他の病院っていうか今、確立診にされてる病院さんがあるみたいなので、まあ、そちらで今後その状態が良くならないとかで見ていただく場合は持って行っていただくとスムーズかなと。こういうう。いい処置をしましまた 昨日こんな続きしたんですよ使った薬とか、ね。そうですそうです。はい。うん、出してる薬とか、はあ、はい。なるほど。はい。あれはありがたいですね。まあ僕らあのあれですよね。この夜間の診療ってリレーみたいな駅伝みたいな駅伝<笑>ものだと思うので、つないでいくことが大事なので、まあそうですね。バトンを渡すというか、うはい。あの。 まあ、えっ、ー、と初めてのやっぱりこういう患者さんが多いのでうちの方でずっと見るっていうよりかはやっぱりうちでワンクッション見てまた、えー、とかかりつけさんに引き継ぐっていうのが基本的な役割だと思うのでそのためには、はい、そういう、えー、伝える方法があればいいですしあのえっ、ー、と僕らのその夜間診療ど 夜間診療している協力病院っていうのがあるんですけど協力病院内ではあのそういう、えー、診療した、えー、と実績報告みたいなのを随時行っていてでその中の診療病院だとあの直接連絡ができたりとかいうこともあるので、はいはいはいまあ、その病院さんによるんですけれどもはい。あの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 松山市東のディスカウントドラッグコスモス東の店斜め前村上犬猫病院は猫ワンを応援しています猫のマッサージマッサージは気持ちいい毎日のマッサージが好きで飼い主さんのグローブを見るとゴロンとなって待っているそう ピッピちゃんは宇和島の保護ボランティア猫好きさんから1年4か月前にもらってきました宇和島市のベルデさんちの男の子と猫の銀さんの一コマ。 のちょっかいに銀さんも面倒くさそうです松山市の萩くん10月で4歳の男の子甘えん坊で今日もお膝の上でゴロゴロ 飼い主さんは、着替えもできないそうです。会社のアイドル、みーちゃん。物思いにふけるひと時も大切です。松山市の仲良し兄弟。右が兄のコナンくん。左が妹のランちゃん。お散歩前にパチリ。ちょっとお兄ちゃん、ポーズはいいけど、私の足踏んでます。 最後は松山市のみきちゃんおもちゃ大好き食べるの大好きの5歳の女の子です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 いまし<笑>そろそろこの番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。